私たちの秀夫君は17年間の人生を大血管伝承と言 う, う心臓病とともに歩んでおります高校生の時ついに倒れ食べ出すことになりました秀夫君が数々の死を残しておりました、ねね、父の私が作曲しました